はいどうも、六代目です。今日は、あのー、佐賀で Facebook やってる方なら、まあ割と有名な、デシマル建設さんのデシマルさん。まあ私はデッシーさんと呼んでおりますけど、そのデッシーさんが今日来店しまして、こういうものを持ってきました。私が卒業した高校の佐賀県立佐賀工業高等学校。その、えー、同窓会のチケットです。まあいろんな 年代の方々が来られる同窓会になり ま, すまあ一度こういうのも顔出してみたいなと思ってましたの で, でちょうどデシマルさんがどうもこのチケットを扱ってたようですので、えー、もちろんお金を払って購入させていただきましたなかなかいい場所でありますホテルニューオータニでありますであのー、入場券の裏に卒業年とまあ顔何かだったかっていうのを書く。 心があるんですけど、まあ、何かかはもちろん覚えてますが卒業年っていつなんだろうとちょっと調べないといけませんでちゃんと記入しておきたいと思いますデッシーさん知ってますかデシマル建設のデッシーさんたっくさん Facebook 上に顔写真出てますので佐賀の方は一度は見かけたことがあるのかもしれませんすごいですいっぱい写真がもういっぱいがってます